ああ、切ったんかいいや、ダッサトダッサ言い役だよいや、今の発言、ダッサ何それよクソ、電話してくれよ<笑><笑>いや、ダッサ何切られた<笑>直前で何出ようとした直前に切られて落ち込んでんのよカった、勝った同じ人だあのさ、同じ人とかさ<笑> 覚えるのすごいダサいぞ同じ人から来たぞだからお前同じ人って分かんのめっちゃダサいぞ<笑>何や電話来て同じしかもちょっとずらしてんじゃんダサッ<笑>俺忙しいんでみたいなやってない今俺忙しいんでちょっとすぐには出れねえなみたいなやってない押しても押してえっ 押, 押してって順調せよ。わ手相手に手相手にいや怖いもん人見知りだから俺俺だって人見知りじゃないけど<笑>京都の JK に無視されてんのにねちょっとやってよ<笑> こんにちは。え、はい、もしもし。オレンジのリ湯までないとか言ってなかった。急に怒るじゃん。<笑>おかしいでしょ。なんで電話か電話かってくるの。俺の電話、なんで電話かかってくるの。あ の, の、なんか知らない人にオレンジのなんとかで<笑>怒られたし<笑>。黄金チキンってあるじゃん、ローソンの。はいそれをちょっとアレンジする料理を。 ちょっとはい い, い, いきましょう超簡単で、うん、あのー、用意するのは、うん、黄金チキン 骨,、はい、骨なしと卵でまあご飯トミークッキングでございます<笑><笑>ついに作り出したかって思ってくる、ね、んかコンビニのやつさちょっとさアレンジしただけでなんか幸せになれそうな気がしない。ひと手間みたいな、ね、ひと手間みたいな、うん、で超簡単な親子丼が作れるらしいの油を適当に引きます危な えー、ないちょい、ちょい、ちょい、待ってカ待っうぉぉぉ、びっくりしたトそういうことだよ、まあまあ、ま, だまだいいんですか ね, ねえ、グイ突き方してたからもう危なかったよ多分爆発すんじゃなくてカはいはいああもう、知らないカ w <笑><笑>ね、ちょっと頼む買ってカはいカ で, できんのね、それうんカやってあトやりてるやりますよ、しかも片手でな、はい、<笑>ねえ〜ぐちゃぐちゃじゃん<笑>火つけて だよ。え、ついてるよ、ね。で、<笑>なんで削るの<笑>つつる？で、黄金チキンをもう投入します。ああ、入れた入れた。そう。本当はね、この時にね、なんかまな板とかで切ればいいんだろうけど、まな板とかないんでうち、そういうの。なのここで切ります。 まあ、お好みの大きさに切るらしい。はい、卵入れてください。行きましょう。どのタイミングとかわかんないです。いきますよ。こういう感じ。そうそうそうそうそうそう。わかんないけど、俺もいいじゃいいじゃ。めちゃめちゃいいでしょもう。あ, あ、いやいや。本当、感じ。わかんないけどな。火は<笑>で。強火。こっからそうなの。え、多分。<笑>で、これ味付けしなくていいんだって。 いやー先に味付いてるから、ね、そ, うそうそうそうそう、黄金チキンがちょっとあれ味が濃いから、はい、これめちゃめちゃうまそうだぞあいいねいいよね想像よりいいね想像よりいいよねでここでご飯あるんではいこれ乗せていくわけですよあ美味しそうめちゃめちゃうまそうじゃない見てくださいこれそそれ美味しそうめちゃめちゃうまそうじゃないちょ食べてみていいですか食べましょう味付けしてないっていうのがすごくない いただきますいただきましょううんうまいおいしいまあ、問題はご飯と合うからなんですよね想像よりなんかいい感じにできてんなうん見た目がおいや美味しいおいしいかすごくおいしいいただきますなんかこの肉の大きさとかもさ自分好みにできるからそうだね確かにんもうちょい細くしたい人は細のとり す, れば い, い, っす、ね、いやもう全然これ余ってるのだけでもこう <笑>最高だなこれうま い, いよね、うん、黄金チキン知らねえけどそれがうまいなもともと多分黄金チキンおいしいからね結局ローソン最強だなおいしいおいしい確かにこれ黄金チキンの味が効いてるからこのままでも食べれるけど、うん、まあ味が濃い人は自分で足せばいいし、うん、はいはいはい何にもない家だと全然これでいける普通に俺それ食えるわ毎日ね 毎日、俺そうじゃん。まあそうだね。美味しいものだったら大丈夫だね。美味しい、いや美味しいなこれ。ということで、はい、超美味しかったです。はい。これ簡単だからね。うん適当にやってできたしね。まあそういうことね。うん一瞬で、な男でもできっとっていうね、うん。はい、ということでサブチャンネルでした。ぜひ皆さんもやってみてください。はい。